最近どうも痩せにくい。若い時はこんなことなかったのに。そう思った方は今回のエクササイズを一緒にやっていきましょう。痩せにくい人の多くは背中を動かす機会が少ないんです。はい、皆さんこんにちは。タートルです。日常的に筋肉は前側をメインとして使っています。しかし痩せるために大切なのは背中を動かすことなんです。この背中というのは褐色脂肪細胞と言って脂肪を食べるミトコンドリアが活性化できる大切な部位なんです。 今回は腕を振るだけで今よりも70倍速く痩せる方法を紹介していきます男性も女性も痩せにくいよって思った方は一緒に頑張ってみてください今日も一歩前進しましょう立ってても座っててもいいですただ立って行う方が難しくなるんですが可動域は広がりますどちらでもいいです立って行う場合全部のメニューで体を振るんですがお腹が一緒に回らないように お腹は正面向けたままで体を動かしてくださいまずは体を軸に楽に手を振るだけですスタートお腹の奥に力を入れたままでお腹が一緒についていくと背中が動かないのでお腹は正面のまま手を振って肩甲骨を動かしていきましょう だんだんとスピードが上がっていきますので有酸素運動みたいなね感じで使ってもいいと思いますはい OK です今度は肘を曲げたまま後ろに肘を動かしますこれでしっかりね肩甲骨を剥がす感じで体を少し回しながらしっかり後ろに を引いてくださいしっかりね背中が動いてる感じを分かった上で使ってみましょうはい OK です今度は少し手を上げてこういう感じで引きましょう ちょっと肩がだるくなるかもしれませんがだるくなったら手一回下ろしてもいいです肩のラインで肘を引きます<笑>頑張ってしっかりね肩甲骨を動かすと結構汗が、ね、出てくるんで体がポカポカしてねはいケ、OK、ー。おおだるだる 今度はね、斜め上、斜め上から下。はい、斜め上から下に引き続きます。頑張ってください。<笑>これでね。痩せる。脂肪が活性化されます。 結構いい運動になりますよね。オッケー。しゃ、今度はね。手を右左交互に上げます。しゃ。いういう感じで。しっかりね、肩背中動かしていきましょう。頑張ってるのに痩せないよっていう人はね、やはり。 脂肪が燃えてない可能性があります柔らかくなったままでまた硬くなって脂肪が体積が上がってね太っちゃう脂肪分燃やしていきましょうはいオッケー今度はね後ろに肩を回していきますふううもう半分終わりましたからねもうゴリゴリ回しましょうゴリゴリ これ肩こり解消とかでもね、いいですし。肩甲骨がね、動き出すと、姿勢が良くなってきます。今度はね、手を伸ばしたまま、後ろに動かします。じゃあ、最後、こういう感じで。 後で、ね、もうタッチするいな感じよっしゃーちょっと今度はね座ってもいいです。 真上真上から下<笑>こういう感じでしっかり手を上に伸ばしてしっかり肘引いて<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>背中ってねやっぱりあんまりね動かしてないと思うんでしっかり動かすとね体温も上がったりしますし 早く燃えます。オッケー。よっしゃあとちょっと今度はこういう感じでね手を起こしますあおぐ感じで肩が荒くなったらね手を下ろしていいですよ風を前に送る感じで、ね してよっしゃ、ちょっと、OK、よっしゃ、ラスト、ラストはもうね、こういう感じで、手をブランブラン、動かしていきましょう、よっしゃ、座ってやる場合ね、お腹が正面向いてくれるんで、立ってやるよりもね、やりやすいしですけど、まあ可動域がね、ちょっと狭くなるけど。 これ で, もいいです あ, あちょっとーっしゃオッケーお疲れでしたどうですか背中周りがもうなんかこう動かしたよって感じがあると思います頑張ってやったよって方グッドボタンやコメントで教えてください今回もご視聴ありがとうございました